皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月10日。今月も天の日がやってきました。今月のメインイベントは、ナイト総選挙記念の推しキャラ撮影会でした。先月に引き続いているやつです。先月はいろいろと勘違いしてしまっていましたが、今月は大丈夫です。推しキャラの像の写真を撮って、冒険日誌や SNS に共有するんでしたよね。つまりこういうことです。 ナイト以外の像がいろいろ混ざっている気がしますが、推しキャラというくくりでは間違っていないので、これで大丈夫です。そんなこんなで、ついにバージョン 6.4 のメインストーリーが終わりました。今までのお話に比べて、最終決戦の雰囲気があまり漂ってこないのは気のせいでしょうか。ひょっとしたら、バージョン7になっても天生郷のお話が続いてもおかしくない気さえしています。バージョン 6.5 のお話が気になって仕方ありません。